ご視聴ありがとうございます。黄色の丸が絶縁されていました。軌道回路の境目です。青信号から赤信号に変わり、動作中です。列車が軌道回路を抜けると、黄色信号、青信号の源氏になります。車輪とレール、信号でこういう電流が流れています。